朝晩たった20秒で痩せ体質を作ることができるバットマンというのを紹介していきます今回の動画を最後まで見ることでなかなか痩せにくい有酸素運動しても変わらない食事頑張ってるのにそういった方におすすめなエクササイズが分かってきます最後までご視聴くださいはいみなさんこんにちはタートルです 今回ですね、朝晩20秒するだけで痩せやすくなるバットマンというのを紹介していきます。このバットマン、日本語にするとコウモリを意味するんですが、コウモリが羽ばたいているような格好で20秒間キープするエクササイズになります。 それに加えて、飛んでないコウモリの格好をするエクササイズの2種目を紹介していきます。合計40秒です。一緒に覚えてもらったらと思います。そしてこのエクササイズのいいところはですね、弱い筋肉を使うことができる。いわゆる背面全体を使うことができます。基本的に足が気になるから足を使う。二の腕が気になるから二の腕を使う。そういった場合でエクササイズを行う方が多いと思いますが、実は背中、背面全体を使うことがとっても大切なんです。なぜかというと、合宿脂肪細胞という細胞が 発生化されて今よりも代謝を上げてくれることができるんですいわゆる痩せ筋を使うことに痩せる方向に向かうメリットがありますそして背中を使うことによって今よりも巻き肩そして猫背といったものが改善されてきて呼吸が深くなります呼吸が深くなると血流が上がり代謝も上がってきます呼吸が深くなることによってリラックスする時間が増えてストレスをためにくい体ができて結果的に食事も無理なく抑えることができてきます一緒に頑張ってみましょうそれでは紹介しますはいこのバットマン 腹筋と背筋も使うんですが、いきなり行ってしまうと、特に朝は腰痛めやすいので、まずキャットバックのエクササイズで腰と腹筋を使っていきましょう。これはまず20秒です。やり方は四つん這いで腰を丸める、緩める、丸めるの繰り返しです。行きましょう、スタート。こういう感じです。ゆっくりゆっくり腰を丸めてください。で、力を抜く。 お尻を締めながら腰を丸めて力を抜く繰り返しです。これでね腹筋、背筋を伸ばして縮めて繰り返します。はいオッケーです。はい次に20秒間スマートフォン持ったまま寝ます。足を上に上げます。このまま足を少し下ろしながら上体も一緒に起こしてください。このままで反対の手で足を抱えて。 また抱えてっていう感じでスマートフォン見ながらこれを20秒間行っていきますできれば呼吸は10秒間吐き続けてください細く長く口を尖らせて息を吐くとお腹がどんどんへこみますのでそこで腹横筋を使ってくださいそれでは20秒間行きましょうスマートフォン持ったまま OK です行きますスタート息をしっかり長く吐きます こういう感じで足をしっかり抱えてお腹を引っ込めたまま体をしっかり起こしてあと少しですはいオッケーですはいラストですはい最後バットマンはスマートフォン顔の前を置いてもらって手も足も大の字を作る感じで広げますこのまま しっかり足を上げて、万歳したまま、上体をぐーっと起こして、キープです。意外と手が下がりやすいので、しっかり手をね、上に上げてください。これを20秒キープするだけです。呼吸はできれば10秒入ってください。いきます。スタート。しっかり万歳。手をしっかり上げて。しっかりね、背中使ってる感じ。 お尻、もも裏意識してください。頑張って、手も足も遠くに伸ばす感じで、ぐーっと起きて、オッケー。 お疲れ様でした。今のこのバットマンで基本的に弱いところを使うことができました弱いところを使うことによって筋肉のバランスが良くなり姿勢が良くなり代謝を上げることができてきます朝晩たったの20秒を2種目もし朝体硬いよって方は初めに行ったケットバックを合わせて3種目1分間です朝晩やってみてくださいそしてもし何かエクササイズをするよって時の前に行うのもありです